サル舞台円楽の皆さんです。よろしくお願いします。はい、えー、こんにちは。地元小田らサルコブタイ円楽でございます。メッサホヨドリー、ご開催、誠におめでとうございます。また開催につきまして、ご尽力いただきましたスポンサーの各社の皆様、スタッフの皆様、えー、ありがとうございます。熱くお礼をあげます。えー、 3年、えー、久しぶりの餌帆踊りでございます今日と明日2日間最後の一振りまで一生懸命踊りたいと思います温かいご声援と手拍子よろしくお願いいたしますそれでは参りますかまい 笑顔でお送り我サ小コ原サルコ部隊演楽第2章いざ参ります Yes! 文明改革古き良き文化と新しき文化が融合する街ともここ小田原私たちの笑顔と元気で盛り上げてまいりますそしてこの先もずっと守っていきたい願いを込めた演奏でございます 調が変わってままいります皆様の背拍子、足拍子、よろしくお願い。 温かいご声援と手拍子いただきました会場のお客様にメイありがとうございました。